はい。えー、では、やっていこうと思うんですけれども、まあ、我々コンサルティングの事業部がね、まあ、なんで皆さんにこう、こういう話をさせてもらうのかって話を、まず簡単に最初にね、ちょっとお時間いただいて紹介させてもらうんですけど、基本的にはまあ価値ある治療を日本全国に広めるというふうな、まあ、そんな名のもとに、まあ、今日のセミナーも実は開催させてもらってるんですね。で私、会社の代表として、会社自体はまあ西洋医学が見逃してきた領域を真摯に示し、 その有効性を世の中に問うというようなミッションで、まあ、この6、7年やってきたわけなんです。であの、私たちがコンサルティングの授業をやるのは何なのかというと、ひ、まあ、一言で言うと、いい技術を持ってるからなんですね。で、その技術が広告とか、ねえー、ホームページとか、チラシとかで広めてもいいから広めるんですね。ここすごいポイントなんですよ。やってる側の人間の考え方なんですけれども。あの結局ですけど 今日私たちがお伝えさせてもらうようなマーケティングを、まあ本気であれば、売り上げ上げるなんて誰でもできますよ。はっきり言いますね。売り上げ上げるなんて誰でもできますよ。で、リピート取るのも誰でもできますね。私の知ってる経験上だと。なんですけれども、じゃあ皆さんはこれからやっていく中で、技術をね、しっかり高める、要はベクトル上に乗ってますかってことが、治療院で長く行く。 人のめちゃくちゃゃく大事ななファクターになってるんですよねでこれ治療に長くやっていくと分かるんですけどたまに売り上げが出れば回数券さえ売れれば月賞100万さえいけば治療技術は何でもいいやと思ってる人結構多いんですね。で私たちはそれが嫌いですねはっきり言って。売り上げが出れば何でもいいっていうビジネスをやるならあの人の健康とか体に関わるビジネスをやっちゃダメだと思うんですよ個人的になんですけどね。なんでかって言ったらやっぱ患者相手に仕事をしてるんだから いやまず結果出せって直せるのかって部分を、ね、まず自分でセラピストとしてやっぱり高め続けてるのかってことと、今すぐ結果出せなかったとしても、しっかり一生例に向き合ってんのかってことが、これむちゃくちゃ大事なんですね。で、その考え方持ってない事業家とかセラピストは、はっきり言って売り上げ長く出ないですね、はい。ファンが離れていくし、えーまあ、回数券の切れ目が円の切れ目になる典型例が技術の向上を諦めた人たちですね。 で今日聞かせてもらってると、皆さん結構授業されてる方多いと思うんですけれども、ま, あ、まず前提条件としてあの、自分の治療に価値があるんだと思えるように、しっかりと技術を高め続けることはいつになっても終わりがないですよ。で、これ忘れちゃうと、今日今からお話しせてもらう新規の集客とか、あのリピートの取り方とか、全部あの嘘になりますね。結局、技術をやってるベースの上で、新規を集客して、ね、リピートトークして、通ってもらうからこそ、 本当に皆さん治療家になれるわけですけど、技術を高めるベースを忘れちゃうと、まあ、結局は売れりゃなでもいいって考え方になってくるわけなんですね。これダメ絶対ダメまあこのだからマインドセットの部分ですけれども、価値がある技術だから地域全体に広めていけるんだっていうような考え方を忘れない人が勝ち続けるんだと。 これをまず一番最初に皆さんね、覚えておいていただくことが大事だと思います。だから私たちも、こういうふうな生物学を見逃してきて、療養教育ってミッションがありますけど、なんでコンサルの授業部をやるのかと思ったら、あの、私たちは世界一になれると思う治療技術を今持ってますね。どんな難病、癌とかうんぬんかんぬんだったとしても、対応できる結果を出すというふうな実績と自信があります。なので私たちはその治療技術を広めたいんですね。だから、技術を高めていくベクトル上に乗っておられる治療科の先生方に、 世界一のマーケティングを教える。でそれで売り上げ上げていただこうとで。その代わりベースはちゃんと技術を高め続けていることですね。で、ある方だからこそ伝えたい。だから私の考え方としては、あの治療科以外にコンサルティングの商品を提供するつもりはないですし、あの売上の上げ方だけ教えてくれって言われても、教えるつもりははっきり言ってないですね。理由はあの自分に嘘つきたくないからです、私自身もね。まあ、そんな考え方を持ってやっている授業であって、あの じゃあじ実際うまく生き続ける生態院のオーナーさんとかね事業家のオーナーさん何してるかって言ったら絶対に売り上げ上がったとしても技術をしっかり大事にして一生で一生でちゃんと見てる人がやっぱり勝ち続けてるんだなってことが今今日も今日現在も熟成ね見させてもらってる中で感じてる部分です。はい でまあ、私たちの会社ですけれども、今日現在は、あそうですね、まあ、設立7年ぐらいの会社ですけれども、あの病院の顧問だったりだとか、医師を中心として医療従事者への技術指導だったりとかね、まあ、いろんなことですね、事業内容としてさせてもらってます。えー、設立は2014年に今年7年目の会社ですね。えーまあ、売上規模は去年で11億程度。で、まあ、あの従業員数はまあ大体120名ぐらいでやってる会社になっております。えーまあ、メディアの出演歴だったりだとか、まあ、事業部ですね、の中身です。 まあ、これは日本全国の治療院ですけど、まあ、こんな感じでたくさんの治療院の方と一緒にやってます。まあ、この辺のメディアのあれとかはね、まあ、また皆さんざっと見ていただければいいかなと思うんですけれども、これ海外で一緒に連携してる人だったりとかね、まあ、オリンピックの金メダリストの人を顧客でも出してもらったりだとか、まあ、いろんな芸能グループの方だったり見させてもらったりとか、まあ、いろんな形で我々はあのセミナーをさせてもらったりだとか、えー、まあ病院の経営にま携わることをやっております。 で皆さんトピックスなんですけれども、まあ、こ, のこういうのは多発性硬化症の患者さんがまあいましたと。この患者さん、治療院に来たとき、皆さん、何て言いますか今。どうしますか多発性硬化症、指定難病なんですね。日本だと厚労省が言う指定難病なんですけど、皆さん、どうですかこういう患者さん、たまに来ますよ、治療院でも。多発性硬化症って親が言われてるんで、見てくださいって言われたときに、どうでしょう何て言うでしょうかで、ここの中でもし自分の中で、クっとね、あ、ちょっとこれ私じゃ無理かもしれないと思うなら、 それはダメですね技術を高め続けてないことだしあともう一個はあのそういうふうな技術体系で頼れるネットワークがない証拠ですね。そうなると結局皆さんは患者さんに対するいわゆる機械損失を生んでるわけなんです。自分の治療院に本当は通ってくれる可能性があったかもしれないけどこういうふうにじゃあ西洋医学の世界では多発性硬化症って言われるとして何病だからもうこれだから無理でしょってなってしまうと皆さんの治療院に通ってくれないわけなんですよ。 まあ、いろいろだから自分の治療に変わってくれる人っていうのが技術を高めるのをやめてしまうとむちゃくちゃ狭い範囲の患者しか皆さんはもう変わってくれないことになっているんです実はねだからこれ技術を高めるのが大事ですマインドセットの話もしましたけど結局皆さんの売り上げの数だったりとかリピートについても技術の受 け, 受, け皿受け皿のでかさっていうのでもめちゃくちゃ差が出ているということも ななんとととく知ってもらうといいと思い思ますねでこの方は私たちで担当させてもらった多発性効果腫の方なんですけれども、まあ、実際に、まあ、治療前後で無事にですね、まあ、あのウェット周囲で、まあ、あの起き上がりとかできなくなってたレベルなんですけれどもこれ台湾の死者の様子ですよね。 まあ、このような形で、どっぽ自立にまあなられたとで。実際に我々がやっている治療体系のベースとしては何やってんのって話ですけど、まあ、東洋医学中心のいわゆる治療方法ですよね。というもので、我々は結果を出していっているというふうな話をやっているわけなんです。まあ、これはまあ患者さんからの感謝状という形で見せさせてもらっています。まあ、なんで、ここで言いたことは何なのかというと、技術、まず技術。治療科だから。あの皆さんが物販やってるわけじゃないでしょ。自分の手でやってて、 触ったもので30分とか40分と1時間でわ分からないですけどそこに付加価値を感じさせている仕事なのであればこの手でできることがどこまでできるのってことがもう実は根本的な治療院のキャパの広さ売り上げのキャパの広さあいろんなポテンシャルの総量になってるんですよってことを、まあ、まずは忘れないでほしいです。あの短期的な解決策じゃないけどここ忘れちゃうと本当に急にコロナとかになると売り上げがくんと下がっちゃう人の典型は まあ、ここを忘れている人多いですね個人的に思うんですけど。次は、まあ、南アフリカからのお客さんですけれども、左前 は, はあの骨折して怪我してるわけですで。その患者さんなんですけれども、我々の設術体験で、まあ感覚障害があった部分が、まあ、良くなりましたとお声 い, いただいているので、そのちょっとシェアさせていただきます。Hey, Lorenzo from South Africa。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 はい、ありがとうございます。というので、左前腕に感覚障害があったと思うんですね。でそこを我々の施術によってまあ改善させたっという事例も持ってるんですけれども、あのリピートトークで初回だけね、例えばリピートトークをすることで10回転は売れるでしょう。けれども、7回目、8回目来た時には実力はばれてますね、患者さんに。これポイントなんですよ。じゃ初回に言ったリピートトークが本当にそのままよくその実現しているのかどうかということなんですね。でそこで 10回転終わった後のもう1回回数券の購入に至るかどうかっていうのは患者が決めるわけですよね。初回は勢いで売れるかもしれないけど、10回目以降、もう1回ここの治療院にお世話になって、買っていこうと思えるかどうか、これもう技術だけなんですよ、はっきり言って。なのでやっぱり、長くうまくいくところだったりとか、顧客をやっぱり逃がさない、コロナになったとしても、ファンの人がずっと気づけてもらうっていうのは、基本的にやっぱり技術ってものがベースで多くあるというところを、マーケティングの話をする前に私の方から。 伝えてておきたいいなと思ってるわけですね、はい、あとこれは、えっと、今私が顧問で見させてもらってる東北の高野病院っていうですねあの病院からのとこなんですけれども、えっと、これは脳卒中ですでワレンベルグ症候群と言われるもので感覚障害があるわけなんですね皆さんどうですか感覚障害がある患者さん脳卒中って言われました来ましたどんな施術しますかなんて初回話しますかどういうふうな治療の予防を説明して皆さんがこの患者さんに 関わる権利は何ですかここはまず考えることなんですね、治療家としてまずは。でここをやっぱり大事にされている先生は、どんどんどんどん、紹介が起こりますねなぜなら、1人に対してしっかり向き合うし、腰痛、肩こり、しびれ以外に関しても、対応できるというキャパのでかさを持っているからなんですね。これだから、1人治療院とか、まあ、生体に接骨院わは分からないですけれども、根本的にはもけますね、受け皿のでかさ、これ技術のキャパとあの、その大きさがすごい影響してるんですよと。 いう部分をになってるわけなんですね。この方ですけれども、入力をしているのがわからない痛みとは違う。なんか入力はちゃんと伝わってきながらの痛みですね。あのより感覚が詳細にわかるようになって、今まではなんか漠然としていたのがこういう痛みだったのでっていう。 はい、あの 脳, 脳神経外科の医者からすると、いわゆる脳卒中後の感覚障害は、もうこれも病巣に、完全に要は遠隔外側に拘束があるから、無理なんですって話なんですよ。生涯学の世界だと。でも患者は良くなりたいんですね。良くなりたいみんな。良くなりたいどうすればいいか分からないから、から我々のところ来るんですよね。慈悲ってそういう人専門ですから、逆に言うと。今日現在の日本だと。生涯学、病院転々としました。保険の使える接骨に行きまくりました。それでもダメだから、 我々自費診療でやっている高単価のところに来るわけなんですよ。そこで何ができるかということなんですね。だからやっぱりキャパのでかさと対応できる症例数、そして明らかな治療の結果、これは皆さんの治療院の伸びしろに明確にかかっているわけですということをもう一度皆さん、まあ、再確認していただくのがいいんじゃないかなと思っています、はいえー。この方は、難治性の肩関節周囲の方で、左肩上がらない、痛いんですね。上がらない方であって、リモートで。 設置させてもらったんですけど、どういう形でやっていったのかってい、ね。ようですか。思うんですけども、か、両方は。あ、横が。これがちょっと痛い。うん、いいな。こ、う、れ、んうん、マッサージしてる分。の、うん、内側だって、だからさ、こう自分で痛 い, いと思ったから、ね、これ。もうおそらく、一番自分でやるんだったら、まあ、いつ はい、ありがとうございます。これは、えっと、私が外来資料に入らせていただいて、医師に肩関節への直し方を指導させてもらってる風景の一部になってますい。今日現在の私の臨床はこれがほとんどになってるんですけれども、あの、皆さんもう一つポイントは何なのかって言ったら、オンラインのリモートで、なんで腰痛とか肩こりとか足のしびれ取れないんですかねそこが皆さんの授業のボトルネックですよね。これ意味わかりますかなんでリモートに切り替えて、治療で結果出せないんですか ここですよ。だから、まあ、じゃあ何なのって話ですけど、やっぱ技術戻るわけなんですよ。リモートでやって遠隔で無理でしょ。触れないと無理です。いや、だから落ちる側に回るかもしれないんですよね、経営が。で、今、時代は何なのかっていうと、外に出たくない、医療機関に行きたくないんですよ。ってことは、オンラインで治療の結果を実感させて、買ってもらうスキルと、ね、トークスクリプトと技術が持ってる人が、全くコロナの影響を受けずに、今もうまくいってるわけなんですね。 で実際、今何、マーケットで何が起こってるかって言ったら、遠隔治療ができる人が思いっきりホームページで広告を出しまくって、そこにバンバン電話鳴ってるんですね。でそこにううう問い合わせバンバンなってて、ズームでいわゆる生態を納品してやってもらうっていうビジネスモデルを先に確立した人は全くコロナの影響を受けずに新規を集客できてますとで。そんなこともやってますし、それに合ったホームページを作り変えるということも我々、行くの中でやったりとかしてるわけなんですね。なので皆さん、ここでもう一回言いますけど、 何回も繰り返し言ってますよね。事業の受け皿の根本的な部分は技術なんですよ。遠隔に切り替わってやっていって、焦るのはダメですよね。遠隔に切り替わったとしても、見て相手の症状を一瞬で見抜ける能力と、画面越しでも結果を出せる技術、これがあれば皆さん、全然焦ってなかったと思いますよね。だからやっぱり技術を長期的に高め続けていることをやり続けていれば怖くないんですよね。時代が変わっても。ここの部分を なんとなく皆さんも何かアイディアでね得ていただくのいいんじゃないかなと思っております。はい、あとこう、これ、症例ですよね。はい、乳がん。じゃがん来ましたってなった時に、皆さんどうですか何が言えますかどういう対応策が取れるでしょうか私は選択肢が示せます。こういうふうな治療をすればいいんじゃないんですかっていうので、実際やっていたところと、その症例の結果、ここの部分をコミットメントして、ずっとやってきました。次は悪性リンパ腫ですね。悪性リンパ腫は患者さ来ました。ね あの骨とか転移してるかもしれませんと、この前だと、側部周囲の、ね、リンパ腫転移してる方、来ましたとで、来た場合に、皆さん、どんな選択肢が提示できるでしょうか、ここなんですね、差が生まれるところって、皆さんのところに患者さんが付き合うかどうか、高額のお金支払っていただけるかどうかの差は、根本的な技術の広さであると、このところがやっぱり影響してるわけなんですね。 はいまあ、これ、改善事例ですね。とか、外傷ですよね、頭部外ですよね、交通事故がありましたって部分に関しても、その後頭痛が残ってしまいます、工事の機能障害、うんぬんかんぬんになるかもしれません。そういうふうな人がいます。どうしたらいいですか、先生って言われたときに、皆さん、なんて患者さんに返答するでしょうか。ここで差が生まれますね、治療家としての。はい。まあ、これ、良くなった後の事例ですね。はい。まあ、なので、いろいろ話をしてるんですけれども、一番最初、まあ、チラシとホームページの話もしますけれども、チラシとホームページよりも大事なのは、 皆さん、技術投資してますか、今日も。今日も自分自身、どうやってこういうふうな腰痛とか肩こり以外の症状とかに関しても結果が出せるようになってるかどうかっていうところが、皆さんが長期的に積み重ね続けていくべき唯一のつですよ。この道から落ちてしまうのであれば、はっきり言って整体になってても面白くないと思いますけどね。だって、患者さん治せないもん。患者さん治せない人とかがいるなら、多分ね、 まあ、売り上げ上がるかもしれないですけど、心のどこかの中でぐっと何か止まるんじゃないですか。ああ、なんかもう自分は、あの、この患者さんこれ以上できないってなると、それが悔しい。で、私はそれがめちゃくちゃ嫌でした。一個人の思想として。なので、絶対に技術だけは世界一に誇れるものになりたいということで、今日現在も技術に対して投資をしてます。なんでですね、朝早く起きて、自分の体3時間、4時間整えるのか。技術が大事からですよ。 売上げ用途とか関係なくて、一治療科として今後の事業を展開していく中としても、技術からぶれないというふうな、このベクトルやっぱり大事にしながら、今日もやっている。そして我々が皆さんに、コンサルティング、うちのね、やってみて売上げ上げてくださいよってことは言えるのは何なのかって言ったら、技術があるからですね。絶対の自信がある。世界一になれると自分たち信じるものがあるから、皆さんに対して、その技術を生かしたマーケティングやって、地域で一番になってくれよと。 でそのマーケティングをもっと広めて日本一取ってくれよということが言える根っこの部分がね、この今まで我々が積み重ねてきた技術の部分なんですよということをあのお伝えしたいですして、皆さんもそうであってほしいと思っています。まあ、なんでいろいろね、セミナーにてのもハーをかんありますけど、忘れちゃダメなのは、一治療科であるということなんですね。一治療科として、こう、すっごいいろんな症状とか症例に対しても、びくともせずに患者さんを全力で受け止められて、 こうすればもっと良くなるんじゃないですかっていう選択肢が提示できるかどうか、まずここなんです。まずここに長期的にはね、すぐには成果は出ないかもしれないけど、長期的にやっていくんだということを、一番最初のこのマインドセットの部分で皆さんは知っていただけたら、あの私としては嬉しいなと思っている部分なんですね。はい まあ、あとは、我々の研究とかの紹介とかですけれども、まあまあ、こういうふうにね、あの年老法をやったときに、この体の中にはどんなことが起こっているんですかってこととかもね、あの研究したり、運動かんとかっていう話をさせてもらっております。はい。そしたら一回ちょっと画面共を止めますね。はい。というわけで、一番最初にこのコンサルティング、私がしゃべらせてもらう回としては、あの本当に私、1000人以上熟成を見てきましたね。いろんな人が、 ゼロから独立開業していってね、自分でお店をやって、で、ポイントはどうなのかって言ったら、1年後、2年後どうなってるかなんですね。売上げ出たって言っても、高額の回数券が、まあ、7、8枚出れば、月賞100万すぐいっちゃうんですよ、ぶ, ぶっちゃけ。で単月では行くけど、じゃあ、そう人うと1年後どうなってんねんっていう部分なんですけど、明確に分かれていきます。どこで分かれるのか。もう、この患者さんいいやって思うそうと、 ああかんあかんん一勝でしっかり見なあかんっていうそうで、明確に売り上げの安定性と、まあ、治療院の最大の資産であるファンの数がすっごい分かれてきてるなっていうところを見てるわけなんですね。なんで、藤塾ももう何期やってるか分からないです。たぶんまあ5、6年やってるんですけど、ここに来てやっぱり明確に皆さんに言いたいことは、やっぱ技術やってやっていことなんですよ。高めてやとで。もしくはそういう技術に出会えてますかってことなんですね。そういうふうに自分が信じれて、ああ、この技術さえ学んでれば、 自分自身が長期的にこういう難病系の患者だって向き合える技術なんだってことに出会えてるかどうか。これすごく大事です。で技術のなんか販売とか別にするつもりはないですけど、何が言体たいのかって言ったら、我々そのリソース持ってますよ。はい。持ってますよ。なんで、うちでしっかり最後まで学んでいただけたら、技術も大丈夫なんで、まあ、ぜひまた興味があったら来ていただけたら嬉しいんじゃないかなと思ってます。はい。そしたら皆さん、一番最初は、あの、<笑>マーケティングの話をする前に、 一番大事なここで皆さん、あのー、今日ね、またいろんな参加者の声方来られてると思いますので、またですね、ちょっとここでブレイクアウトルームをちょっと開けさせていただこうと思ってますので、そこでですねあの、自分が学びになったこと、もしくは自分のインスピレーション、何かパッピンときたものとかですよね、というものをまたグループで。 毎回、まあ、アウトプットしながら私の会話進めていきたいですから、グループになってまたね、先ほどのグループでまたあのアウトプットをしてみてください。ということで、今からグループもまったさっきのグループ分かれますけど、まあ、この最初の前半のところで自分が参考になったところあれば、全グループでシェアすることをやってみてください。では、お願いします。